皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月9日。学園のレッスンチケットは毎週7枚支給されるので、週荷にしてしまえば、そんなに時間はかからないだろうというのが、先日の動画で言いたかったことです。第8回アストルティアナイト総選挙の中間発表が行われました。ラグアス王子が上位3名に残っています。というわけで、引き続きラグアス王子への清き1票をよろしくお願いします。